はじめまして指揮官私全然重たくないさまざまな改造を施し4式自動小銃。ただいま入隊したのであります御用の際は何なりとお申し付けくださいもっと遠くに行ける気がします できることがあればどうぞご名前 改造を施された私なら指揮官を失望させることはないでしょう。もっと遠くに行ける気がします。ご機嫌よう、シグエスジ51マリよ。 一人前の兵士になるため、ね、頑張りますわスターフィアンだよ。こんにちは、スピさ ん, さん。G3 と呼んでください。ここに面白いやつがたくさんいるって聞いたけど、あんたは d 2 0 0 0です、すっとあなたのそばにいますね。 ゲベドライオントフィアチキン。 実を言うとここに来る以前よりあなたのことを三日三晩監視し続けていたただこれは個人的な調査だからあまり気にしないでくれはじめましてデミッター BM59 ですさん ね, ねうゆうゆうよろしくお願いします やっと私の出番ね。 C. R. 二十一が来たぞ。M. ワガーランドです。これからずっ指揮官のもで戦い続けるぞ。私はマルサーゲベアドライオットピアチック。同士ペレッタ D. M. 号泣です。さまざまな改造を施された私なら、指揮官を失望させることはないでしょう。t p ピーにペレッタ M. 三十八です。 よろしくお願いしますごきげん。こんにちは、指揮官。エースの私がいれば百人できよ。よろしくね。ここに面白いやつがたくさんいるって。はじめごきげん、指揮官。私は十五機限よ。はじめまして、指揮官様。はい。指揮官様、私。こんにちは、指揮官。私はご機嫌 エースの私がいればこんにちは。こんにちは。指揮官さん、g3 と呼んでください。初めましてー。a b p のセブンワンガーランドです。これから始めまして。<笑>やっと私の出番何見てんのよ。照れるからやめなさいよ。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 よろしくお願いしますレッタブー風ーク私はよっはい くれてありがとうございますよ。指揮官あなた様の期待に必ず応えてごきげんーテンー私はマルサーいピピーにこんにちは指揮官エースのアベレッタビー同士お会いできた公栄指揮官何何 ?56 式指揮官様。私は64式証文と。63式指揮官のご指示であれば。 イングラムエリ、うん、ンスペクトラ M4! 指揮官後方はこのチュカービンに任せるといいよ。僕の目は誰も逃さないから。 サボりといってもボクはないよ。 やっぱりあなたこそあたしが探し求めたハニーだそうよそよそしくしないであたしのことも「ハニー」って呼んでいいよはじめまして本日付で着任しました EM2 と申します。 その反応から察するにどうやら好印象を与えられたようですねそしてね白色機関展示マイル指揮官よろしくお願いします